泡踊りは毎年8月の本番2日間で踊り子1万人観客動員数100万人にも上る東京の夏の風物詩となるまで発展してきました本日は高円寺阿波踊り連協会所属のひょっとこ連天狗連の合同で披露をいただきます高円寺でも普段見ることのできない合同